平野紫仕様がまたしてもこと次元の筋力を見せた。これまで同番組で、棚心底で瓦を割る、寸慶に初挑戦して成功させたり、鉄棒にぶら下がったままシャツを着用するなど、体を使った企画で大活躍してきた部屋。この日はメンバー5人でミッションに挑む、キンプル5がオンエアされ、 パンチングマシーンを使って5人で合計650キロを目指すパンチングチャレンジを実施した。1人130キロ出せばクリアできるこのチャレンジ。最初に挑戦した長瀬角は193キロを叩き出し、次の神宮寺雄太も182キロを記録。この時点で合計375キロとなったため、余裕で目標を達成できる空気に。 そこで、マックの劇団一人の発案で、クリア条件が合計1000キロに変更された。残り3人は209キロずつ出さなければならなくなったが、高橋山は昨年4月期のドラマ、未来への10カウント、テレビ朝日系でボクシング部の部長役を務めていたこともあり、ボクシングやってるんで、と自信満々。しかし、結果は164キロ。 試しにもう一度やってみても、178キロという低い数字に。さらに、続く騎士ユタに至っては、これまでで最低の160キロをマーク。最後の平野は、格闘技経験者でも難しい、287キロを出さなければならない展開に。平野は、ちょっと待って。 と、困惑し、自信がない様子だったが、いざ挑戦すると、驚異のパンチング力を見せ、283キロとかなり惜しい数字。その後もう一度チャレンジしてみると、なんと288キロを叩き出し、合計1001キロで無事クリアとなったのだった。今回の放送にネット上のファンからは、平野くん、アイドルだよね。